神宮寺ゆ太た25の3人が5月22日をもってグループを脱退することが発表されているキー n g ピースまた、平野と神宮寺は同日に、岸も今年の秋をもってジャニーズ事務所を退除することも決まっている。昨年11月の突然の3名の脱退報告には日本列島に衝撃が走りました。 キンプリは今後がますます楽しみなグループでしたからね。所属事務所から発表されたコメントには昨年より今後の活動についてより具体的に話し合う時間が増えました。グループの活動のことから個人の人生について時間をかけて本音で話し合った結果、 大切にしていることは同じでも、海外での活動をはじめとして、それぞれの目指したい方向が異なることも分かりました、とありました。メンバーの仲が良く、絆も深かったことが知られている5人。だからこそ、お互い目指すべき方向にズレが出てきた際に、今後は誰かが無理をしたり我慢をするのではなく、お互いの人生を尊重しよう。 と、今回の決断に至ったのではないでしょうか。芸能関係者。そんなキンプリの5人の仲間意識の強さが垣間見られるインタビューがある。女性ファッション誌、ベイラ、2020年9月号の中で、信頼関係の築き方とのテーマのもと、メンバーそれぞれが互いのことやキンプリというグループに関して思いを語っていたのだ。近く、一緒にいるのが当たり前。 お互いをリスペクトの関係性。長瀬角24は同志の中で一年のうち半分以上を一緒に過ごす特別な仲間です。お互いの相性を聞かれても母親と相性がいいと質問をされて答えられないくらいもはや家族的な感情もあってしょう。一緒にいるのが当たり前ですし、いいメンバーに恵まれましたね。 と、そのかけがえのなさを表現していました。また、長瀬と二人でグループへの残留を決めた高橋海人24は、うちのメンバーは楽しむことが好きだし爆笑するタイミングも一緒。最近は趣味思考まで何かんや似てきました。とはいえベタベタしすぎず、程よい距離感を保っているので、揉めたり衝突することもないです。と、居心地の良さを語っていたのです。 前での芸能関係者。ちなみに脱退を決めた神宮寺は、ジャニーさんが選抜してくれたメンバーはきっと運命でしょう。ただ、お互いをリスペクトする気持ちは当時からありました。自分ができないことを他のメンバーが補ってくれるのは、自分たちの中では自然なことですが、感謝は忘れません。と、こちらも絆の深さを物語る言葉を残している。 四角メンバー同士でアイコンタクト平野はこんな言葉でメンバーへの感謝を綴っていた。メンバーとの仕事はどんなことでも楽しめちゃいます。そして、サポートし合うのが通常業務。しんどい日もテンションを上げようと笑わせてくれたり、あらゆるサポートをしてくれます。うちは、誰が仕切るとか、役割が特に決まっていないですし、みんなオールマイティに動ける人たち。 アイコンタクトでうまく回るので、本当にありがたい存在です。またリーダーでグループの取りまとめ役だった騎士も、k n g p i n スはみんながみんな人の気持ちがわかる人たち、本当に優心ですよ。自分勝手に動いたりもしなければ、放っておいてほしい時は、そっとその空気を察してくれる。自然とそういう気遣いがあります。 と、キンプリメンバーがいかにお互いを思い合い、これまでやってきたかがわかるようなコメントを残しています。前での芸能関係者。近くいつかはまたこの5人で、の未来像。しかも、同志のインタビューの中で最後に騎士は、これから月日を重ねていったら大きな喧嘩をする日が来るかもしれないけれどそこに不安はありません。とまで語っていたのだ。 5月22日以降は5人がそれぞれ別れ新たな道を歩んでいくことを決めた金プリですがそれは決して喧嘩はれではないのです。お互いを心から信頼し合っている仲間同士だからこそ決断できた前向きな選択だった。そのことがこのインタビューからもにじみ出ているかのようですよね。前での芸能関係者。それぞれの道で成長し、いつかはまたこの5人で。 ファンもメンバーもそんな未来を思い描いているのかもしれない。近く、バースディボーイ騎士のことをみんなで抱っこメンバーの誕生日も大切にしてきた金プリの5人。騎士の誕生日にみんなで抱っこして生まれてきてくれてありがとう。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。